マイケル・ジャクソンのスリラーいかがでしたでしょうか最後にお送りする曲は「シングシングシング」です新入生を迎え新体制に入る幕開けにふさわしい活力のある曲となっていますぜひ最後までお楽しみくださいまた9月21日土曜日新宿文化センターにて第59回定期演奏会を行いますご都合のよろしい方はぜひお越しください 本日はありがとうございました。 ありがとうございました。